うわな、なんだ穴掘り野郎がやってきたタックビルばっかりだな空の色も違うでこそ も驚くぐれおいしいし君は覚えてるだろうかこの男はほりすドタロウそしてこちらはミスタープレスへ行世界ビヨンダードの住人で孤立した村と女性を助けるためエンザンくんとメールちゃんと協力してトンネルを掘ったのだなんか全然違うとこに来ちまったなここがどこか調べてみるでござるグランドマンおはんダストマン トランスミッションおい、ドタロー、グランドマンダストマンなぜそんなところにこっちが機械ぜいきなりこんなところに飛ばされちまってよ出口はどこだドタローのナビ、グランドマンにプレスのナビ、ダストマンビヨンダードでは、トランスミッションすると人間と同じ空間にナビが出現する だが、もちろん、こちらの世界では、そんなことはできない。なんだ、グランドマン。お前だけそっちにいるのかなんだかよ。困ったでござるよな。どうこ<笑>とにかく俺をリンクケーサに戻してぃああ僕のお金が俺に任しとけえ、うんうんうん、<笑>軽い本だぜあ軽い本 逃がさておれたちから逃げられると思うな、ね、までござる これが原因か、ブルース。エンザン様、この穴は人工的に掘られたもののようです。うわー、でっかい穴！ネット、桜井。なんで I P C のビルが傾いてるの？この穴、隕石でも落ちてきたのか？いや、これは。うわー そこじゃないかわかったよ、マナさあ<笑><笑> だか何だか知らないが俺たちの邪魔をするなフライングダストドリルアタックい いないななかかかやるだだが、勝負はこれからら、そいつら任せたぞどこいったどこだ右か左か下か やったでござるオレよ ハいハハハハハでござる<笑>お前たちハハハハハハハハハハハハうハハハハハハハハハを<笑>ちょっとやりハぎハゃったら。でござる。ハハハハハ どうしてブルースを知ってるんだースーん、えー、エンザンメルちゃんえエンンザとメールちゃんの知り合いええビヨンダードでお世話になったのドタロウさんにプレスさん前にも説明したがもう一度言おうメールちゃんとエンザンくんはビヨンダードでドタロウとプレスのコンビに会ったことがあるのだ しかし、まさか今度は俺たちがビヨンダードに来ちまうとはな。エンザン君やメールちゃんの顔を見るまで気づかなかったでござるよ。しかし、フォスアンビエンスがなくなった今、どうしてこちらの世界に来ることができたんだろう。ビヨンダードでまた何か異変だもん。い, いや、平和も平和。ウイルスたちもすっかりおとなしくなったでござる。フォスアンビエンスだがなんだか知らねえが、俺たちはいつものように穴を掘ってただけだ。 うん、うん、え、ニード、俺はニードだ。ああ。気づいたらこっちの世界ってわけさ。つるはしでピヨンナードから、そんなありえない。いや、俺たちアナフルやろに掘れないものはない。でござる。 <笑>答えになってない。それにしても円さ ん, ん、お前の会社のビルはどうして斜めなんだ？お前たちが出てきた穴のせいだ。ああ、ああこれのせいでござるか。まあ貸しとけ。こんなの簡単だ。ミュージックミュ いつ見てもすごい土木技術よねすげえぜ、ドタロウさんそれほどでもあるけどね。でござるネットくエンザンくまた事件よ今度はインターネットシティで、何者かが無差別に穴を開けてるんグランドマンでもダストマンでもないでござる どうしてこんな犯人は地下か識別できたウイルスよウイルスが地中を高速移動してる地中を掘りまくるウイルスプレスもしかすると。 まあはあ、あいつ だ, いつだ知っているのかああマハツルハシだマハツルハシ